電キャラクターコンテスト上位入賞者大発表コーナーナこのコーナーは小学館の月刊誌小学5年生小学6年生で募集したキャラクターコンテストで上位に入賞したお友達のイラスト俺シロボンが紹介するコーナーなんだまず小学5年生のお友達から紹介するよ。最優秀賞は ビーダロンの不死鳥論だ別名火の鳥論き血を飲むとグロウフ死になれるんだって優秀賞は3作品だまずグレネードドラゴンがっちりした変わったタイプのアーマーだね次はビーダロンの「ブーロン」。 ビーダキャニオンに住んでいて喉が渇いた人にウーロッチャをくれるいいやつそしてビーダロンのビーキャロンこんなに若く見えても人間でいうと150歳くらいなんだってきっと物知りだね続いてハドソンショーの1作品だアイクロンシャークカマキロン スネークウェイブ4セルス フ, フィー スペシャル次はメディアファクトリー賞の10作品だ「美を詠んだ V7」「キマラロン」「爆熱竜王丸」「フラゴロン」 リーダーダナイトレインボードルグサーボッテンゴーレムシューターコロンブラックハンター そして宝賞の10作品だ「サンダー・セイバー」「ユーナロン」「ドーン・マスター」 ドラゴンクロスゴッドファイターヘドロンパンダロンリクツイスターみんな上手だな五年生のみんな、ありがとう 続いて6年生のお友達の作品を紹介するよ最優秀賞はもみて本にアーマーだってでも結構手ごわそうだぞ優秀賞は3作品まずクリスタルナイト剣を使うアーマーだ。 俺のホワイトゲイルツーよりも強力なショットが打てるんだって続いてトドロン100年以上生きているビーダロンで言葉を話すことができるんだそして梅干し梅干しが好きなんだって見てるだけでつっぱそう続いてカドソン長の1作品だ サンダーファイターアルマジロンドラバードロンバクロン 作品だカメロンフィッシュロンブルックタイガーダロンドルフィンシューターカブリウパロン グリーンレーダードラゴロンアルティメットカイザーアーマーニードルそしてタカラ賞の10作品だクリピー ゴッドシャークターティン。夢まろ。八分の。ドラゴロンの赤ちゃん。ガチャロン。ダークドラゴン。六年生のみんなもいろんな工夫をしてくれてありがとう。 どれも素晴らしい作品ばかりだったねこれからも俺たちのことも応援してくれよなじゃあね